えっ、ー、と、まあ、こういうタイトルにしては見たんですけど、えっ、ー、と、ちょっと実態と違っていたので、えっ、ー、と、今のところ苦しんで覚えるアドパッケージ開発入門みたいな感じになっています。というのは、えっ、ー、と、もともとアドパッケージ開発入門っていうこのオライギーの本を、まあ、簡単に紹介して終わりにしようかなと思っていたんですけど、えっ、ー、と、僕は普段やって パッケージングののスタイルとだいぶ違うっていうのもあっててもあこっちは r ス s t u d i o とかその各種パッケージングを支援するパッケージを利用していくスタイルでなんかボタンをポチポチ押していくとなんとなくパッケージができたみたいな感じの今風なやり方なんですけど僕はどっちかというとこの r の基礎とプログラミング技法という昔の本 で、勉強してきた、えー、人間で、こっちはどっちかとていうと、設定ファイルとかディレクトリ構成とか、まあ、ルールとかを理解しながら実装していくスタイルで、で、こっちをやってきた自分からすると、ちょっとこっちは便利なんだけど、ちょっと大丈夫かなって思う部分があって、あまりな中身を理解しない状態で、その便利なツールをブラックボックス的に使うのは良くないんで、 じゃないかなっていう気もしてきていて、なんかトラブルに対処できなかったりとか、間違った使い方をしてないかっていう心配もあるので、えー、と今回はこ っ, ちのこっちの古いやり方をまずは紹介して、次回こっちの便利なやり方を紹介するっていう順番にしようかなと思います。でえーとまあ、古いやり方にはなるんですけど、 まあ、すでに、えー、と2016年の和コードというプログラミングの勉強会の発表で、えー、パ, ッケージパッケージの作り方は一度紹介しているので、まあ、その内容とほぼ今日話す内容は同じです。えー、で、こっちの方がより詳しく書いているので、えー、とこっちを、えー、見た方がいいかなと思います。あで、あとこのスライドは あの、後でスラックに流すので、えっ、ー、と、自由に見ていただいて構わないです。はい。で、パッケージを作るっていうので、なんか公開したいコードとかデータがあるわけですね。で、今回は、えっ、ー、と、あ、これはコードの時の、えー、コードとかデータですけど、えー、今回はデータとしては3種類、えー これはなんだ、えー。ウィキペディアの、えー、ページ数かけるワードツーベックの次元っていう、ワードツーベックっていう名前の、えー、行列と、えー、ウィキペディアのページ間の、えー、ハイパーリンクの関係性を書いた隣接行列、ハイパーリンクっていうものと、えー、あとこれはなんだろうな。 ちょっと覚えてないですけど、確かポケモンの、えー、と関係する、えー、記事だけを集めたんですよね。でそれで、その記事ごとの中ラベル情報みたいなのがあって、それをまとめたんだと思います。でそのデータを、えー、可視化するプロットリーグラフとかプロットリースキャッターみたいな関数を作って公開するということを、まあ、2016年の、えー、ここで。 コードでは、えー、紹介していました、まあで。なので、まあ、このデータとか関数をパッケージにするということを考えます。でパッケージするとき、まずパッケージングの環境を作るのが大事で、えー、特にバイオコンダクターのパッケージを作る場合、えー、今 の, そのリリースされているバイオコンダクターの 次のバージョンの開発者版のバイオコンダクターを使わないといけません。えーまあ、これは5ページ後で説明しますけど、でその次のバージョンの、えー、バイオコンダクターのパ依存パッケージを使って自分のパッケージを作っていくっていう必要があるので、例えば今って、えっ、ー、と、ア、えード、バイオコンダクターでいうと 3.1 12だったと思うんですけど、で、次のバージョンが11月ぐらいに多分 3.13 っていうバージョンでリリースされるんですけど、でそうすると今データ解析は 3.12 を使ってるけど、パッケージを作る上では 3.13 の環境を用意しないといけないんですね。でそれを一つのマシンでやるのって結構、えー、と昔から大変だったんですけど、 えっ、ー、と、今一番おすすめなのは、バイオコンダクターが公開している Docker 環境を使うっていうやり方になります。でバイオコンダクターの Docker ハブがあって、バイオコンダクターすら、バイオコンダクター Docker ここのタグ名に、えっと、デベルって言うと、ディベロッパー版の、えある、 の環境、ドッカー環境が作られるのでこういう、こういうドッカー環境の中でパッケージングの作業をするっていうのが今だと一番楽です。あの、普段のデータ解析のハード環境を壊さない で, で, で、これが一番スムーズなやり方だと思います。で僕の場合は、さらにこのバイオコンダクターが提供している コンダクターどっかに、さらに自分の、えー、とパッケージに必要な依存パッケージを、えー、事前に、えー、インストールした環境そして、まあなんかこう、後期バイオシーデブみたいなのを作ってて、そこに、えー、作った日付名でタグ名を切ったものを、えー、毎回使っています。 で、環境も用意したら、えー、早速パッケージを作っていくんですけど、えー、まいろいろ、このディレクトリを作るやり方はあって、R の標準のやり方としては、パッケージスケルトンっていう関数があります。で、えー、オプションとして、えー、パッケージ名がネームっていうのがあって、で、その後に、えー、リスト、 っていうので、事前に作ったアドオブジェクト、先ほどの5つのデータだったり関数だったりをここで指定します。これが実行されると、そのワーキングディレクトリーにこの名前のディレクトリーが切られて、その中でこういう決められたディレクトリー構成のファイルとかディレクトリーができます。 でえっ、ー、と、deed and delete me っていうのが、なんか多分パッケージを作る上での注意事項みたいなのが書かれてたと思うんですけど、まあ、このファイルがある限り、えーと、パッケージが動作しないので、これは、えー、と読んだら直ちにゴミ箱に入れますで、えーと。最近のやり方だと多分この関数とか絶対使ってないですね。えー、RStudio でボタンポチポチで、えー、とパッケージができるので、 ちょっとこれはかなり古いやり方です。あ, あと自分は、えっ、ー、と、だいたい自分が作った過去の似 た, 似たようなパッケージがあったりするので、えー、それをコピーして、えっ、ー、と、こう徐々にこう、ファイル名とか、えっ、ー、と、完成名とかを変えていって作っていくっていうのもあるので、まあ、いろいろ、えー、とパッケージの作り方は、えっ、ー、と、 ようだと思いますでディレクトリを切ったら設定ファイルを編集していきますこの中にディスクリプションとネームスペースっていう2つの大事なファイルがあるのでそれを編集します、えー、パッケージスケルトンで生成されたディスクリプションはなんかこういうパッケージ名は書かれているけどまだタイトルとか フォーサーとかそういう項目が何も書かれてない状態なので、例えばそれをこういうふうに書き換えます。パッケージ名はこのままで、そのパッケージが何をしているのかっていうのを簡潔に説明するタイトルと、あと、より詳細な説明文をディスクリプションというところに書きます。あと、バージョンですね。 これちょっと大事なので、後で詳しく話します。あと、えー、作られた日付がここに書かれます。で、フォーのところは自分の名前を書いて、えー、メンテナンスするメインテーナーのところで自分の名前と連絡先を書いていきます。で、Depends のところに自分が依存パッケージとして使うパッケージ名を書いていって、 えー、s u g g e s t のところに、えっ、ー、と、依存パッケージではないけど、えー、ドキュメントでその組み合わせて使ったりするので、えっ、ー、と、使いたいパッケージっていうのをここに書きます。あとはライセンスは、えー、まあ様々な、えっ、ー、と、オープンソースのライセンスがあるので、 自分の主張に合うようなライセンスを選んで、ここに書いてください。あとは、ビネットっていうのがまあドキュメントなんですけど、ビネットを作る上でニットアールとかなんかいろんなパッケージがあるので、えー、まあ使う場合はここにこういった記述をします。ここで書いたディスクリプションっていうのは、 えー、最終的にそのハテナマークで呼び出すこのヘルプ画面で出力される内容になります。はい。で、バージョンっていうのが大事っていう話をしたんですけど、えー、補足でまあセマンティックバージョニングっていう話をします。えー、バージョン番号にそのメジャー、マイナー、パッチっていう意味を持たせるっていうのがセマンティックバージョニングっていうもので、 例えば g g ロットツ2は 1.3.2 みたいな感じのバージョンがつくんですけど、まあ、これが、えっ、ー、と、セマンティックバージョニングですね。で、えー、数字は下げてはいけなくて、えっ、ー、と、必ず、えー、数字はその増えていく方向に変更します。で、ここのメジャーのところが0ならまだベータ版で、1なら成熟したというニュアンスになります。 このマイナーとかパッチの数字の上げ方、数字をバンプするって言うんですけど、その上げ方っていうのは、どこのレポジトにそのパッケージを登録するかでポイシーがだいぶ違います。で、こういうのは、なんて言うんですかね、なんとなくのルールみたいなもので、で自分がそのノラパッケージとして GitHub に置いて使っていくだけであれば、 別に特に気にしなくてもよかったりするんですけど、えっ、ー、と、C、ランに例えば登録するって場合、えー、C、ランだと、えっ、ー、と、C C、ランが言ってるやり方としては、えっ、ー、と、自分の環境の中で行動を、えー、変更していくて場合は、 パッチを上げていくだけっていうので、例えば 1.1.3 は、ちょっとコードを変えたから 1.1.4 にしようみたいな感じになりますで。それを他の人にも使ってもらうために、シーランに登録、その変更したものを登録するってなった場合、えっ、ー、と、マイナーを、えー、バンプする。だから、つまり 1.1.4 を 1.2.0 として、 えー、公開してくださいってことを一応言ってはいます。ただまあ、あんまりそんなことを守ってる人もいなかったりするので、まあ、なんとなくのルールみたいなものだと思ってください。はい。で、えっ、ー、と、開発者が何もしない限りは、そのレポジトリに登録された 1.2.0 はずっと 1.2.0 のままです。 それがシーラン流の管理の仕方です。で、あと、まあ、なんか、個人ごとにその意味合いをなんか自由に解釈していて、えー、まあ、人によって言うことは違ったりします。えー、一方、バイオコンダクターの方がもうちょっとややこしくて、えー、リリースとレベルっていう、まあ、GitHub のそのブランチがあって、例えば、あ、これだいぶ古いですけど、まあ、 昔のスライドをそのまま使っているんですけど、この段階だとバイオコンダクター 3.3 がリリースで、3.4 がディベロッパー版、でデベルになります。で、先ほども言ったように、パッケージを新たに作ってバイオコンダクターに登録したい場合、このデベル版のパッケージたちを使わないといけません。 あと、ディベル、その環境を手元で使って自分のパッケージを作っていかないといけないっていうのがちょっとめんどくさいところですね。で、バイオコンダクターの中でのセマティックバージョニングのポリシーとしては、えっ、ー、と、まだバイオコンダクターがアクセプトしてないパッケージに関しては、その一応を名乗るなと言っていて、で、えっ、ー、と、一一の 直前っていう意味で 0.999 っていう番号を名乗る必要があります。で、えー、コアチームとこうやりとりして、えー、と、ここをもっと直せっていうことをいろいろ言われるので、そこを編集していくたびにこのパッチをバンプするっていうのが、えー、バーコンダクターのセマティックバージョニングです。で、無事アクセプトされると、 そのパッケージは 1.0.0 っていうバージョンでリリースされます。で、先ほど の, そのリリースデベルっていう2つ の, そのパッケージの置き場所があって、そのユーザーがその使うリリース版っていうのは 1.0.0 なんですけど、開発者が使う次のバージョンの、えー、パッケージたちは 1.1.0 っていう名前、バージョンになります。これが、えっ、ー、とあ、バイオコンダクターって半年に一回バージョンが上がっていくんですけど、バイオコンダクターのバージョンが上がると、パッケージのバージョンとしては、えー、この 1.1.0 が 1.2.0 っていうバージョンになってリリースされます。で、今度は、えっ、ー、と、その次の えー、ディベロッパー版としては 1.3.0 っていう番号が付けられるので、えー、と覚え方としては、この真ん中の数字が偶数のものはリリースで、真ん中が奇数の場合はディベロッパー版っていう感じになります。はい。っていうのがまあちょっとややこしいですね。えー、あとは、えー、設定ファイルとして、えー、大事なのが、 もう一つ、ネームスペースっていうファイルがあります。えー、ここにえ自分の使いたい依存パッケージだったり、自分の公開したい関数名だったりを記述します。えー、パッケージスケートンから出力されたネームスペースっていうのは、こういうよくわかんないえ文字列が書かれてるんですけど、そこにえ自分が使いたいパッケージ名をインポート。 で書いてで、逆に公開したい関数は、エクスポート、えー、関数名っていうふうに書きます。こう書いておくことで、えー、ライブラリー自分のパッケージ名っていうふうにしてパッケージをロードすると、えー、これらが、えー、直ちに使えるようになります。で、このインポート、エクスポートとかに関係して、 アードのちょっとややこしい話として、えー、環境の話があります。えー、スコープ、環境、名前、空間みたいな話が、アードはややこしいんですが、えっ、ー、と、まあ、スコープっていうのは、えっ、ー、と、その変数、というか、まあ、オブジェクトが参照できる範囲のことで、例えば、1から20の連番のベクトルをここで用意して、これを法文でこう、 中を一つ一つ、えー、プリントで出力していくってなった場合、ここに、まあ、インデックスを書くんですけど、4分 の, この、えー、中で i っていう、えー、変数に1から20までの値が繰り返し、えー、入力されてこのな、この4分の中だけでは中だけでこの i っていう変数が使えるんですけど、 この4分から出てしまうともう i っていう変数は参照できなくなるので、この i のスコープはこの4分の範囲だけになります。で、あるのオブジェクトっていうのは、その環境ある環境で定義されることで、スコープが管理されています。で何も考えず、そのあるのコンソール画面で何かオブジェクトを定義すると、このオブジェクトが置かれた えー、環境というのはグローバル演っという環境になります。で例えば、えっ、ー、と、RD の関数で、プロットっていうのが標準の関数としてあると思うんですけど、えー、手元でなんか試しにこうプロットファンクションでなんか、なんか猫のか、えー、と絵文字みたいな感じにして、えっ、ー、と、プロット関数を 上書きしてしまうと、えー、プロットのあ中で、こう、いくらその数字だり、ベクトルなにも指定しようが、まあ、これ、こういうなんか文字列がただ出力されるだけの、なんか、えっ、ー、と、何もそのな出力しない、えっ、ー、と、関数になってしまうわけですね。で、このこの時に何が起こっているかっていうと、えっ、ー、と、 考えないといけないのは、アードの環境っていうのは優先順位があって、えー、一番優先順位が高いのが、アードグローバルエンブっていう環境になります。えー、要するに、コンソール画面で定義したオブジェクトっていうのが一番、えー、優先順位として高くてで、先ほどプロット関数っていう標準の関数と同じ名前の関数を作ってしまったことによって、 最初にこっちが呼び出されるようになるわけですね。で、次に、えー、と優先順位が高いのが拡張パッケージの環境で、拡張パッケージっていうのは g g プロット2とか p ロ o t l y とか igraph とか、そういう、ハードに標準では、えー、入ってないけど、えー、各種レポジトリから、えー、インストールすると使えるようになるパッケージです。で、その次に優先順位が高いのが標準パッケージで、 メソッドとかユーティルズとかベースとか、まあ、プロットとか、えー、なんだろう、サマリーとか、えー、キャットとか、プリントとか、えっ、ー、と、別にライブラリーパッケージ名とかでロードしなくても、最初からあれで使える関数っていうのは、こういうパッケージが実装しています。で、先ほどの、その、上書きされてしまったプロットっていうのは、 ここに位置していて、グラフィックスパッケージっていうパッ、えー、標準パッケージの中でプロットが実装されています。でさらに、まあ、なんか、えっ、ー、と、まあ、覚えなくていいですけど、一番、えー、優先順位が低いのが空の環境である、a d ピ p t e n v っていうのがあって、そこまで探しに行きます。で、えー、こういうふうに、まあ、ここのコンソール画面の環境っていうのが一番優先順位が高いので、えー 先にこっちが呼ばれちゃうんですね。っていうのがあって、えっ、ー、と、まあまあ、こういうのをなんか、そのレキシカルスコープって言って、その環境に優先順位があるっていうのが、まあ、ある言語のちょっとハマりどころで、Python、まあ、とか Judia とかだと、モジュールっていうので、名前空間がこう区切られていて、えっ、ー、と、同じプロットでも、このモジュールの プロット関数とかいうふうにして、こう、区切ることができるわけなんですけど、えっ、ー、と、あるは、まあそういう使い方もできますけど、環境自体優先順位があるっていうのがあって、それを意識して、コーディングすることが多いです。で、パッケージがロードされたとき、パッケージ、えコロンパッケージ名っていう名前の空間が、あ名前の環境ができます。 で、さっきネームスペースでエクスポートしたオブジェクトっていうのは、えこういう名前のええ環境の中で定義されています。で、えっ、ー、と、このパッケージ、えー、コロンがついた環境っていうのが、まあ、さっきのアードグローバルエンブよりも優先順位が低いので、えっ、ー、と、 手元で作ったプロットが先に呼ばれてしまうっていうことなんですけど、えっ、ー、と。で、もし、その、えー、なんだ。そのパッケージのその関数を使いたいっていうのを明示的に書くのであれば、えー、グラフィックス環境の、えー、プロットっていうふうに、この、 コロンを2回書いて関数名として書く と,、えー、と自分が勝手に作ったプロットじゃなくてこっちが呼び出されます。えー、あとそのエクスポートされてないオブジェクトっていうのもパッケージの中にあって要するにネームスペースファイルでエクスポートって書かない限り そのパッケージの中では使われるけど、他の人が使わないっていうふうにもできるので、あんまりその関数をいじってほしくないっていう場合は、そういう実装もするんですけど、それもなんかここに3つセミ、三つコロンをこう書いておくと、そういったオブジェクトも呼び出すことはできます。例えば、グラフィック グラフィックスンっていうのは、このグラフィックスパッケージの中で使ってるけど、別にユーザーに提供しようとは思ってない関数なんですけど、それもここに3つコロンを書くと、えー、取り出すことができてしまいます。普段あんまりやらない方がいいとは言われてますけど、まあ、こういうふうにして参照することはできます。はい。 っていうのが、まあ今は、えっと、ユーザー目線の話なんですけど、自分が作ったパッケージの中で、え、他の依存パッケージで定義されたオブジェクトの名前と、なんか名前が衝突するっていう場合もあって、その場合、どっちが偉いのかっていう話になるんですけど、えっと、 結論としては、えっ、ー、と、どっちだ。自分の方が勝つんですよね、確か。で、次にその依存パッケージの、えー、オブジェクトが呼び出されるっていうのがあるので、パッケージを開発するときはそこら辺も意識しないといけません。あと、えっ、ー、と、細かい話ですけど、ディスクリプションのところで、ディペン n タグだけじゃなくて、インポー r っていうタグも 書くことができて、えっ、ー、と、微妙に違うんですよね。えっ、ー、と、Depends っていうのは、自分が作ったパッケージがロードされたときに、一緒にロードするっていう動作で、一方、Imports っていうのは、えっ、ー、と、ロードはしないで、そのパッケージの中で、そういったよその依存パッケージを使うっていうために作られているので、えっ、ー、と、僕は Imports をおすすめしています。Depends は、えー、と書かなくていいと思います。というので、ちょっとややこしい話をしましたけど、ユーザーから見ると、ArdGloba 全部が一番いらくて、次に拡張パッケージがいらくて、で、標準パッケージからの環境っていう順にオブジェクトが探されていくんですけど、パッケージ開発者から見ると、えー、と自分のパッ パッケージの中で作ったオブジェクトは偉くて、その次に依存パッケージのオブジェクト、えー、さらにその依存パッケージが依存しているパッケージのオブジェクトっていうふうにこう探索されていくっていう仕組みになっています。っていうのがまあネームスペースのややこしい話で、えー、あとはまあこれはそんなに、えー、書いても書かなくてもいいですけど、うん え、ンストディレクトリの中に news っていうファイルを作って、そこにこのバージョンではこういう変更があったっていう記録を取る人もいます。僕もやってます。あとは man のところ、ディレクトリに、えっ、ー、と、ドキュメントのファイルを書きます。えっ、ー、と、これは、えっ、ー、と、ハテナマークの関数、 あとに関数名を入力したりすると出てくるヘルプ画面の中身っていうのがこのファイルに書かれます。あと今日はあんまり詳しく説明しないですけど、Vinet、えー、っていうなんかより詳しいドキュメントを、えー、書く場合があって、特にバイオコンダクターはそれが義務みたいになってるんですけど、えー、その、えっ、ー、と、 実態としては、アードマークダウンのファイルっていうのを、ビ、えー、ネットディレクトリーっていうところに置いておくっていうことをします。あとは、えー、ユニットテスト、えー。そのコードがきちんと動くのかっていうのを、えー、テストするためのコードっていうのを、えーテス、テストディレクトリーっていうのを切って、そこに テストザットルっていうファイルを置いて、で、えっ、ー、と、そこに、えー、テストコードを書いていくっていうことをやります。で、こんくらい丁寧に書いたら、えー、だいぶよく書けている方で、で、実際に動作するかをチェックするっていうので、rd コマンドチェックパッケージ名っていうのを、えー、ターミナルで打ってもらいます。 そうすると、えー、文法チェックとかドキュメントチェックとかいろんなチェックが入って、えー、例えばこれってなんか Mac で作業しているとどうしても、えー、生成されてしまう、えー、d s ストアっていう隠しファイルですけど、まあ、こういうのがあるよっていうのをこうノートでお知らせしてくれたりします。で、そのお知らせ の, そのレベルがノート、エラー、ワーニングっていう3段階あって、 えラーとワーニングはもう発生したら対処しないといけないっていうもの で, で、ノートは、えー、まあ、なんかその対処は努力目標みたいな感じの位置づけだったんですけど、なんか最近の C ランだと一つも許さないっていう方針にえと変わっていて結構最近は厳しく見られています。バイオコンダクターはノートでも大丈夫だったと思いますで。あとはアードコマンドビルドパッケージ名っていうふうに、 えー、すると、今ってプロットウィキペディアっていうディレクトリがあるんですけど、えー、それがその圧縮された状態になって保存されます。あと、ア r ルコマンドインストールパッケージ名で、実際にそのパッケージが今の a r 環境にダウンロードできるかっていうのもチェックする必要があります。はい。で、 えっ、ー、と、そういう、アブ、コマンド、チェック、ビルド、インストール、三つがきちんと通るようになったら、無事リリースっていうことで、登録先としては GitHub か、CLAN か、バイオコンダクターかっていうので、えっ、ー、と、どこに置くかによって、その、リリースの仕方、あリリースとかデプロイの仕方が違って、 GitHub だと Git コマンドで Git コミットプッシュみたいにすれば勝手にこの手元のファイルが GitHub に転送されますし、CLAN の場合だとパッケージを登録するため の, そのフォームっていうのが用意されていて、そこにこのファイルをえとアップロードしてえと審査を受けるってことをします。バイオコンダクターの場合は、 バイオコンダクターコントリビューションズっていう GitHub のページがあって、そこで自分の GitHub レポジトリーを連携させるっていうことをします。えあとは公開後の対応として、えなんかパッケージがいきなり動かなくなったりとかもあるんですよね。で、自分が 作ったパッケージの依存パッケージが急に仕様変更で、えー、それによって自分のパッケージが動かなくなるっていうのもあったりして、えー、僕が実際に体験したこととしてはえっ、ー、とアール会話では有名なハドリーがなんかその僕が使ってた依存パッケージの仕様をガラッと変更させたっていう事件とかあと自分がよく使っていたアールテンソルってパッケージが 動かなくなったんですけど、開発者がもうメンテナンスする気力がないということで、そのメンテナンスの作業を僕がやることになったりとか、あとはレポジトリ側のポリシーが変わって、仕様変更が指示される場合とかあって、最近僕らが体験したのは、アノテーションハブっていう仕組みでデータを公開して、 しないといけないっていうのを言われたり し,、えー、しましたね。えー、まあこういうことは多々あるので、作ったら終わりっていうことでもなくて、えー、とその後も対応していく必要っていうのがあると思います。あ, あと、ユーザーからなんか動かないとか言うのもよく連絡が来たりするので、まあ、そういうのも対応しないといけません。はい。で、えっ、ー、と、えっ、ー、と、 今日はまあなんかそういうちょっと、えっ、ー、と、ローテクな作り方を紹介したんですけど、次回はア r d s t u d i o とか、えっ、ー、と、他の便利なパッケージを使ってパッケージングしていく話をしたいと思います。